いや学生時代の仲間で会うのも2年ぶりぐらいか 結構久しぶりだよなあそうなんですか、うん、あよかったらかみも一緒にえいいんですかうんどうぞどうぞじゃあ一杯だけ<笑>はいどうぞとっとっとっとっとっ と, と, と, とありがとうございます、はい、じゃあ乾杯乾杯<笑>ああうまい<笑> 皿あっこちらお使いくださいすいません何<笑>だお前まだ吸ってんのかけっまさかお前やめたの<笑>まっ<笑>だろお前、まあ、あんだけ吸ってた男がよくやめれたなそういう時代じゃないからさお前もやめたほうがいいよタバコやめると何もかもが変わる何が変わるんですかまずは飯飯がうまい <笑>うん、まあまあそれはよく聞くな確かにそんなに違うんですかただでさえおいしいかみの料理が100倍うまいえ本当<笑>、うん、<笑>それから風呂お風呂風呂が気持ちいい<笑>そうなんですかい や, いや風呂は誰だって気持ちいいでしょう<笑>いや違うんだ毛穴っていう毛穴が全部開いてね湯船に体が溶けてくそんな感じ何<笑>だよそれは そうだかみよかったらこれどうぞえう、ー、れしいわっこれ最近流行ってる高級食パンですよねええー、そんなの流行ってんだこれ一斤 6,000 円とかするんですよね高っえ食パンがなんで 6,000 円をするのまあそれだけうまいってことだろう<笑>でもこんなに高いものいただいてもいいんですか大丈夫生命保険解約したから だってほらタバコやめたからもう死なないでしょ<笑>あっそんなことしたら奥さん怒られちゃいますよ大丈夫タバコやめたんだからこの人って金銭ってどんだけすごいことなんだよありがとうございます<笑>あっいらっしゃいますはいどうぞちょっと何の用ですか何の用ですかじゃねえだろうかよああ ここで商売するんなら俺らに筋通せっつってんだろうがおそういうのは払わないって言いましたよね帰ってくださいあ口答えするの あ, あじゃあこんな店するしか帰れよおい今喋ったのどっちだおいおいこら俺だ<笑>そんなタイプじゃないだろお前やめろっと 誰だってめえお前俺はタバコをやめた男だ<笑><笑>叫んじゃねえぞこのなやつい<笑>気持ち悪いなお前素人は黙ってろお前おちょっと待てよ<笑>俺はタバコをやめた男だ大<笑><笑>大丈 夫, 大丈夫さんおい 気持ち悪いな、まあ、また来るからお前金用意しとけよお前こんなちょっと待ってもしかしてお前もタバコをやめた男か俺は元から吸ってねえよ<笑>あんな体が悪いの通りで強えわけだタバコ関係ねえよ やめたバコ<笑><笑><笑> や, <笑><笑><笑><笑>やめたから。<笑><笑><笑> ドラマとはまたちょっと違う緊張感があってあの楽しみながらドキドキしましたいやもう完璧でしたよねほんとに<笑>何でしょう何かやりすぎずやらなすぎずのあんばいが完璧ですね<笑>やっぱその芸能界長くやってらっしゃるかんだなって思っん、うん でも何か台本読んでるよりも全然ここの方が面白いですねああ台本はいまいちだったとですいやいやそんなことじゃないんです<笑>違うイメージがこうどう広がっていくのかっていうのが分からなかったんですけどああうち、んうんうんうんうん、の飯塚がすごい羨ましがってましたあいやもう本当大好きなのです私が大好きなんです